はいみなさんこんにちはにまるさんです今日はディレイラーをつけていきたいと思いますまずはリアディレイラーからつけていきますはい今フレームの内側からディレイラー版画の内側から見てるところなんですけども今回気をつけるところはここですね こちらの突起があるんですけどもこういう形で、えー、こう突起があるんですけども2つあるんですけどここの下の突起がリレーラーハンガーと完全にぴったりくっついた位置で、えー、ボルトを締めるっていうふうになってますんでここをちゃんとくっついた状態で締めてください。 はいえー、締め付けの規定トルクが8から1 0ンなんで8ンで締めていきますはい締まりました、はい、今からホイールにスプロケをつけていきたいと思いますフリーハブなんですけどもシマウノの場合ですとこう2つずつこうあるんですけども ここ一つだけのところがあります。ここを目印に、えー、スプロケを穴を合わせて通していきます。新品のスプロケの場合は、こういう形で、あの、キャップ、ナイロンのキャップがついてるんで、これを外します。まずこう、抜きますね。で、これを外してもいいんですけども、ちょうど今これ、いい具合にくっついてるんで、そのまま穴を合わせて、えー はめていいいきたいと思いますこちらの1本の線のとことこちらも1本の線のとこですねこちら合わせて。 こういうい形 で, 入りました、ね、であとは少しキャップの方が残ってますんでこちらは上から。 最後は専用工具で締めていきます。これも規定値相当、えー、トルク高いんですけども、えー、このサイズの、えー、トルクレンチがないのでかなり強めにつけます。はいこういう形で締めました。 はいえー、ちなみにですけども、あのーまあ、みんながみんな新品で、えー、買うかどうかも分かんないんで、えー、もしこう取り外したり中古で買った場合バラバラになってると思うんでこれがあ間にスペーサーが入ってるのがあるんでその順番を含めてちょっとバラバラで1個ずつはめていきたいと思いますまず一番大きいのがこういう形で3枚のギアがくっついてるもの なりますで、こちらをまず1つ入れます次に1枚ありますのでこれを入れますで、その次にスペーサーが1枚入りますスペーサーはあの別に裏を持てないって。どっちでもいいですで、さらに ギアを入れてでままたスペーサーサがありますそしてまた1枚ギアでスペーサーがまたありますでもう1枚ギアがでまたスペーサーですねさらに 蓋がないで。で最後に蓋ですね。こういう順番になってます。スペーサーの位置が分かんなくなったら、この動画見ていただければ、分かるようになると思います。 はい。では、リアのディレイラーの、えー、ストローク調整をしていきたいと思います。えー、っと、まずはトップ側の調整なんですけども、トップ側の調整ボルトがどこにあるかというとですね、こちらですね。この上の方ですね。上の方のボルトがトップ側の調整ボルトになります。で、これを、えー、2ミリの 六角レンチで回すんですけども、えー、右に回すと、えー、内側に左に回すと外側に行きますねはいではトップ側の、えー、ストローク調整をしていきますまずストローク調整ボルトのトップ側がこちら上の方のボルトになりますんでこちらを、えー、左に回、ま、す 今どうなってるかというと現状ですねプーリーがこれですねこの動いてるんですけど今、えー、ギアの結構内側に来てますんでもっとこっちのトップ側に寄せないといけないんで左側に回していきますはい今どんんトップ側にこう外側にこう移動してますね もうちょっとですかねはい大体いいこんな感じですかねちょっと角度によって違うですけど、まあ一番外側ですね はい、今度ロー側のボルトは今度下側ですね、えー、こちらがトップ側のボルトだったんで今度下のこちらがロー側のボルトになります現状では3枚目のところですねもっと内側に行かないと。 三枚目だったんですが二枚目のところまでだいぶ内側まで、左側まで来たと、もうちょっとですこれ最終的にはチェーン貼ったとこで、もう一回やったほうがいいです、ね。これがスプロケなんで、あ、結構、もうちょっと左に回します、ね。あ、もうこれで。 あ、ちょっと内側に行きすぎちゃったですちょっと道調整で右に回してあもう気持ち内側なんで左に少し回します はいえー、っとトップ側トップ側も合ってますしロー側も合いましたこでれで、えー、ストローク調整は、えー、一応できたんで、まあ、またあのチェーン張ったとこでもう一回細かく微調整していきます で今回の、えー、ディレイラーの稼働部分なんですけども、えー、ここが動かなくなったんですよね で, なおでここが稼働するような形になってますなのでここから延長して、えー、ディレイラーがここから始まるみたいな形でここから稼働するような形になってます、えー、古い方のモデルはどうなってるかというとまずここの、えー、ディレイラーハンガーにつながるところですねここがまず バネでテンションがかかって、えー、動くようになってます。でなおかつこちらプーリーの方もテンションバネでテンションがかかって動くんでテンションがかかって動くとか2つ、まあ、ダブルテンションっていうんですかねそういう形でこうテンションがかかるとか2つ動くような形になってるんですよね。でなおかつここのところはあのちょっと動くようにもなってます。 で新しい方なんですけども、ここは動くんですけどもバネとかがなくて全くテンションのかかってない。ただブラブラ動くようなそういう状態のものになってます。でバネで動くテンションのかかった稼働する部分っていうのはここだけになりますね。ここだけがテンションがかかってこうバネでこう 動くような形にななってますので、えー、とシングルテンションになったっていうのは多分ここはテンションかかってなくてここだけが動くっていうことでシングルテンションっていうことになったんだと思います前のはここもテンションがかかって動いていたっていうことになりますあとですねあの B テンションアジャストボルトっていうのがですね前はですねここをですねこのリレーラーハンガーにネジが当たって このネジを締めることによって、えー、こことの距離をあの変えてたんですけども今回は B テンションアジャストボルトっていうのはここにつきましたなんであのディレイラー内で完結する形になるんでずれることがないんですよねでこのネジがここ出てますんでこの隙間を調整することによってえー ブロケットのの距離を変えるるこここととががができるんででできんんすすけどもディレレラー側に全部機能いっったたズななくなよね前のはディレイラーから出てきたネジがディレイラーハンガーに当たることによって距離を変えてたんですけどもこの取り付けがうまくいってないとそのディレイラーハンガーにうまく当たらなくてネジがちょっと曲がっちゃったような形になってちゃんと動かないってことが結構あって。 で調整が難しかったんですけども取り付けミスとか関係なしに正確にここを調整することができるんでここはすごくいい改良だと思いますでは次にリアのディレイラーに、えー、ワイヤーを通していきますいくつかあの新しい105になって気をつけるとこがあってまず1つはこの、えー、アウターケーブルですね こちらは専用のものですねここを見ると分かるんですけども OTRS900 っていうものこのまあ付属のものなんですけどこれを必ず使ってください中のこのスプリングがなんか柔らかい構造になっててすごいあのしなるようなすごく柔らかくなってますんで必ずこれを使ってくださいということですでその際にもう一つ気をつけることは えー、このアウターケーブルを長さを揃えてカットするときに必ずこの文字の書いてある逆側の方をカットしてくださいっていうふうに書いてありますねで今回僕の場合はちょうどぴったりぐらいの長さになってるんでそのままカットせずにいきますで今回あのシフト がが変わる時にここが動かないんでここの長さっていうのは常にに一定になるんですよね昔の変速するとこういうふうにこのケーブルが動くようになってたんですけど今回のはここが固定になってるんで変速をしてもここのケーブルが動くことがないんですよねなんでここのケーブルはあまり余裕を持って長くする必要は全くないということです ではケーブルワイヤーを挿していきます今ここからケーブルが出てきましたね、えー、ここから出てきたワイヤーなんですけどもこのワイヤーをどこに入れて閉めるかということなんですけどもここですねここに 通す穴がありますんでこの下にネジがあるんでこれを緩めて通していきます。こののネネジジですすねね4ミリのネジをままず緩めます、ね、そうするとここが隙間ができますんでここにケーブルを通していきます。 このケーブルを結構テンションをかける形で引っ張って、えー、締めるようにしてくださいとりあえず貼った後に一度ワイヤーの初期伸びを取るためにテンションをかけますこれで初期伸びを取ってください、えー、内装のケーブルの場合ですとシフトレバーの方でちょっとやる形になるとは思うんですけど とりあえずこれ外装式なんでまずここで初期の日を取ります。これで、えー、大丈夫でですねこのままで最後は、えー、ここのケーブルワイヤーケーブルがまだカットされてなくて、えー、ホイールに干渉するような形になってるんでここを、えー、ここを 出っ張りから3センチ以内でカットしてくださいということなんでここをカットしていきます<音楽>。で、インナーケーブルのキャップを付けて。 完成ですでこの後の作業は、えー、フロントディレイラーをつけて、えー、チェーンを通してで最後微調整して、えー、終了となりますおそらく次回の動画が最後となると思います次回の動画も楽しみにしていてくださいそれではまた